演舞開演。どうも。私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい。そのいうわけで本日は。じゃチャンネル登録よろしくお願いします。業務スーパーのギフトアスチョコレートとアソートお食べいたますギフトギフトアスコートチョコレートで も, もうなんで逆にしたってあまりそうですでで。ギフトということは贈り物に適したチョコレートというものなのでしょう。はい。中身はどんな感じになっているのかな。これを振られたら。 お確かに嬉しく思いそうな色とりどりのチョコレートですねどうやらワンペアになっているようですねこれエアマスみたいな感じでではそのペアのまずは1個ずついただいましょうか、うん、ではこちらからいただきます 最初に食べたこちらの味はシンプルなチョコレートで、見た目も楽しむタイプですね。なんかちょっと芸術っぽい作品ポイントなんですし、ちなみに先にぜ、ね、ひ解説するのにり、こちらはアーモンドの香りがカリッとしていて、香ばしさが広がってきて、とっても美味しかったです。アーモンドが好きな方にはおすすめですね。で、これもなんかホワイトチョコなんですけどミ、ミルク感や甘さはそんなになくて。 むしろ中になんかザクザクとしたものが入っておますかななのでザクザク食感を求める方向けですねそしてこ れ, これが一番口の中でスッと消えていきましたねこれが中から噛んだ瞬間に甘酸っぱさジャムみたいな何かが出ていってそれが甘酸っぱさに消えてる中でこれが今の中では一番美味しかったですね<笑>こちらも噛んだ瞬間に中から まずっいクリームのような何かが来ましたね<笑>先ほど紹介したのはジャム系でしたこちらはクリーム系でい、うん、わゆるいちごクリームみたいなそんな感じですでこれはもうクリームなんですがこれはミルククリームでしたね缶の瞬間にまろやかなく味わいが口の中に広がってきましたさらにでこちらはちあー出してみてみてあだし出ですねああだし こちらは、まあ、シンプルな味わいで見た目を楽しむタイプのチョコレートでしたんか渦巻きみたいで見てたら目が回りそうですねでこの唯一放送されているこちらのハート最後なんですけどこれが一番シンプルな味わいだった気がしますねハートなので見た目をこれも見た目を楽しむタイプのチョコレートでしたでこの中だと自分は この甘酸っぱいチョコレートが一番好きなのでこれを持ってこちらのペーストとさせていただきますそれでは残ってる分も食べていきましょういただきますはいというわけでどのチョコレートも美味しかったのですが全然全てチョコレート味で統一されていたのでもうちょっと。 中にジャムとかクリームが入ってるとは食感の変化クッキーとかラップとかが入ってるやつも、はい、よかった入ったらよかったですねちょっと単調というかそんな感じがしましたこれが全体の総括でなそれでは「桜舞う奈良の日なるかな今日ロコロ」